好きな色は青でもね私のカラーとしてるのは青と緑の中間白に近い淡い色十六好きな花はなんだろうバラと五十七好きな動物は馬十八自分は何の動物に似ていると言われている犬かな何フェチ？匂いでまず好き嫌い判断するんですよ。匂い あと声のトーンなんか声フェッチ腕の筋肉筋肉フェッチかな好きな人には甘えたい甘えられたい時と場合によるかな冷める瞬間はうーん好きだったら冷めないもんなんじゃないですか<笑> 62聞き上手上手話し上手聞き上手でも話したい時もある